見ないやーすっかり秋だな何を食ってもうまい季節だな特に魚だタラマスニシン 豚や羊もよくこいとてうめっすよ、大将ああいいね塩の効いたソーセージでこビールをガワーッと<笑>お一口くれよはじめはあれだったけどイングランドのビールにも慣れてきたよね。俺はビールにはチーズだなチェダーラのはなかなかだった食いもんより女だよこっちの女は品があって俺好みだぜわかる 恥じらいっちゅうのありゃキリスト教徒だからかねいいなキリスト教徒最近流行ってるし回収しようかなこ<笑>りゃあやだねキリスト教はあれすんなこれすんなってうるせえもんだいたい、ロンドンであいつらが拝んでる木像見たけどよすんげえ弱そうじゃねえ<笑>ダチやったんぞ確かになヒョロヒョロだもんな あんなんトールシンのハンマーでいコロだよ。いやあれは魔法使いらしいぞ。水の上歩いたり、パンを増やしたり。地味な魔法だなオーディンシンやトールシンの方がかっけえよまあまあ、結論を急いじゃいかんよ、チミたち。ここは一つキリスト教徒の意見を聞いてみましょうよ。おい王子様 あんた、イエスとアスガルドの神々どっちが偉いと思いますかねあれあれどうしたのかな僕みんなの前でお話しするの恥ずかしいのかな<笑>、えー、調子に乗るなトルケルこの不注者が自分のしていることが分かっとるのか恐れ多くもクヌート殿下に このような恥ずかしめよう、はあ、そりゃ俺だって人質を取るなんて趣味じゃないよでもさスベン王が俺のこと無視すんだもんだから王子の柄を抑えればこっち振り向いてくれるかなって思ったのよ察してよ俺のこの切ない気持ち大将そりゃ恋する乙女のセ政フだぜ嘘 それズバリやられちゃったのよ、私、スベんおにでけえよ、止めだなさすがは、北海の王じゃ。まんまと惚れちまったないかれた連中だこうまで戦馬鹿だとはな。貴様ら全員死ぬぞたった500で、デンマーク軍1万6000を敵に回して、なんとするそういうことはね 問題じゃないんだよラグナルキリスト教にかぶれて久しいあんた方はもう忘れちまったかね我らノルマン戦士の誉れってやつをよバルハラかそうさバルキリーたちは常に勇者の魂を求めている神々の戦士 エインヘリアルと呼ぶにふさわしい勇者をなまさに戦いまさに死んだ者だけが展開のバルハラに住まうことを許されるいかに戦いいかに死ぬかそれが問題だ敵は強ければ強いほどいい<笑>古臭い男だ。 そうそうやって戦場ばかりを駆け回っておるからか哀れなやつよ貴様は子供だトルケル何も知らぬ宮廷のこともスベン王のことも我が君クヌート王子のことも何だそりゃ意味深などういうこと<笑>見える<笑>え あなたなのですねいいあなたの酒が切れたここに降りたさあ神 父, 神父お平らに お, お, お酒をくれ、ねはい、早く強い奴をはいよーしめしてください<笑><笑>いや何度見ても面白いまったくキリスト教とも大変だなおい神父よ あたたどど う, 思うイエスと俺ちちの神どっちがハハハハハハハハハハ なんじゃ、一斉に立ち止まるよって大将ああそうねだいたいあの辺ほ<笑><く> ら, <笑>ら、いたふく右手の丘だ 貴様らを包囲した我らはクヌート王子配下のラグナル隊二戦おーわしの部下か二戦自分から言うのはだいたいハッタリだおいよし分かってます貴様ら逆族に最後の情けを与えてやろう今すぐ殿下とラグナル様を解放せされば今回だけは助けてやる が立場をよーく考えるがいい。貴様に選択の権利はないんだぞ、ええ。殿下ラグナル様よーし、よし、思ったより素直じゃねえか。ラグナルの部下よ、お役目ご苦労。クヌート殿下、確かにお返し申し上げる。 もはや遠慮は無用だろうさあ存分に来いのっ、うんえー<笑>うん、よせこらえろ引くんだ し, しかし戦士として引く理由がありませんキャツら逃げもせず逮捕される気もないここで引けば我ら皆 臆病者ものということになりましょう聞く理由はあるここは殿下の御身を第一に考えるのだ殿下をお救いすることが勝利とここよおいどうした兄さん方まさか2000もいてビビってんじゃないだろうねそれと何かい人質がいたせいで全力が立ちまちんできたってなほうが 言い訳に都合が良かったかねえほんの俺、言わせておけばやめい。わしの命令が聞けんのかあんな言った馬鹿どもの挑発に乗るなあ悪い悪いひょっとして、ズボシだったか仕事だ、おらてめえでいいん、バルハラに送ってやら、えーえー 頼むぜ<笑>うん、動いたらをく。Yes! <笑> 変だこいつらせいぜい400じゃねえか。これは半時もしねえうちに片づいちまうな。んどうしたい大将。うん。いや、匂わねえ。なんか血の匂い以外によ。あ本ほんとだ。えわかんねえ。腹渡の匂いじゃねえのいや、これはあれだよ。 炭焼き小屋が風上に<笑><笑><笑>炭焼き よ、参ったぜ。あっちゅう間に3本火の海だ。煙で敵味方がわかんねえ。これは戦どころじゃねえな。風下がまだマシだ。ずらかろう。山火事で死んじゃバルハナにはいけねえいや、山火事の門外。こいつは付け火だああ。ああ。こいつらの作戦じゃねえよな。 王子を救出に来て自分らごとやくわけもねえだろうし。ってことは。<笑>第三の勢力がいるってわけだ。<笑>燃えてるねえ。ここ何日か雨が降らなかったからな。へえ。むごい。いろんな死に方あるけど、あれだけは勘弁だね まったくだ、苦しくてつまらない死に方だよ。トルケルのやつ、これで死んでくれると助かるんだがな。この程度であのバケモは死ぬんだろう。ちょっとの間混乱してくれればいいさ。トルフィー<笑>よし水かぶれ<笑>王子はさっき遠目に見たな。羽飾りの兜に赤いマントだ。 間違うなよ<笑>よし行けなあ、アシュラド。んやっぱラグナル隊の4 0 0と組んだ a が良かったんじゃねえか俺らの1 0 0と合わせりゃ、トルケル軍とターメーだぞ。ターメーじゃ勝てねえよ。よしんば勝てたとしても。 どうせ手柄はラグナルタイガー持ってっちまうさ。どのみち一か八かよ。この策でクヌート王子を焼き殺しちまったとしても、ケツまくって知らんぷりすりゃ、俺らの仕業と明かせるやつはいいね。と言いつつ、トルフィンなら王子を取ってこれると思ってんだろ。なんだかんだ言って。あんた結構信用してんだよ、あの小僧 怖いもん知らずの馬鹿が、使い勝手がいいだけよ。なんだこりゃ、トルケルの仕業とも思えんが。とにかく、この場を出せねば。殿下、お早く。うん。うん。ラグナル様、たわけ。 相手も確認せんで突きかかる奴があるかす、すみませんつい、おっかんなくて殿下にもしものことがあったらどうする気だ大間抜けめ殿下、ラグナル様どちらにおいでですかホれミ、分別のあるものはまずはあして確認するも申し訳ありませんおーい殿下はこっちだおーい 味方だぞ頼むからいきなりフヘイクヌードミーッキ。手柄手柄王子いたぞこっちだクソ<音声>トルケルの手下かまむ<音声>けはわしじゃ王子は殺すなよ待ってる定常にだろ こっちちにおいでボクちゃんおじさんんだよこのチビ何がんたれてんだ 随分やる気満々じゃねえかやっていいのかな平気だろ用心には見えねえよし決まったしんどけちび あんた、クヌート王子だな助けに来たそこで待ってるバカンこの場に殿下を助けに来る者などしかしなぜなぜいつも殿下にはこうまで選択の余地がないのか やっぱりトルフィンだまた会えると思ってたんだ俺トルケル大将お前らこいつとやり合ってたのか手こずってるだろう何たってこのトルフィンは俺に深手を負わせるほどの戦士だからなえ見ろ何を見て侮ると痛い目見るぞま待てトルフィン いことが二つあるまずこの日はお前らの仕業だな、うん、もう一つお前は自分のことをトールズのこと名乗ったな父の名はトールズ母の名はヘルガ<笑>違うかなんで知ってる えー、<笑>そうかそうかやっぱりお前ヨームのトロルの子だったか<笑>なるほど強いわけだヨームのトロルトールズ殿の子だとは似てねえな父上を知ってるのか知ってるも何も<笑>世界でただ一人の俺より強い男 本当の戦士だ昔話をする時間はなさそうだなトルフィン王子はひとまずくれてやる仕切り直そうぜ どうせ向かう先は同じ、スメェンオの本陣だ俺の追撃を逃げ切れば、お前たちの勝ちだ俺をガッカリさせるなよオールズの子、トルフィー<笑>やれやれ、トルケルの大将はどこだ大将連行ラグドル様 ええお、おめえ、きた！貴様、トルケルの手下だな<笑>おっせえな、トロフィー。さすがに今回ばかりは、あいつの運に頼りすぎたかねまあいいけどな、俺らに損害はねえしまた来たぞ死体の片付けに急げ 撃つな俺だ王子を連れてきた、うん、おおアシェラッドとやら貴様の強引な作戦のせいで我が隊は無惨したその罪は重いぞどうせトルケルに全滅させられてたさ声でけえよ だがことここに至っては貴様に殿下の主語を任せるよりほかあるまえ殿下をお守りしきっと軍団本営へお送りせよオラフの子アシェラット謹んでその旨拝命いたしますつきましては殿下この絵としてご尊厳を拝したく存じますが 違いじゃねえのか 釣れますかなご老体魚もそろそろ冬こもりの時期でしょう釣れずともかまわんのですよ本業は私ですからなあんた方はデーン人ですななかなか達者なイングランド語を話されるが少しなまっていらっしゃる私の国のなまりに似ている向こう岸への私たしはいくらですか 銀2枚。なければ酒でもよいが、さて、全員を運ぶには何日かかるやら。<笑>いや、にはこの手紙だけです。はっ、乗客が来たと思うたが残念じゃ。で、これを対岸のどなたへ元老のどなたかへ大至急。リディアの子、アシラッドからとお伝えいただきたい。 ほう承知しました大至急。 おらぬかおいラグナルさん、お静かに願いますよ。なぜ進軍を止めるトルケルに追いつかれてしまうぞミミが仕事をしている時は物音を立てない決まりだ。ミミビオルン、そのとんがり頭に息をさせるな。ミミ、どんなんばだ昨日より近づいている。 ウマの馬のグ軍を数は500近く。後ろにぴピッタリつけてるぜ。歩いて1日の距離だ。マジかよ、耳つい昨日は2日の距離だ。つってたじゃねえか。俺の耳を疑うのか早いな。よほどの強行軍なんだろうぜ。この分だと数日のうちに追いつかれるな。<笑>静かにしろ、お前ら 馬だ丘の上二匹。任期<笑>完全に捕捉されたなどうする気だ迎撃するなら今のうちに陣を張らねばいや無理でしょうかなえしませんてしかしこのままでは援軍を寄せしましたそれまでは逃げ回りましょうやは援軍 援軍だだ敵地のど真ん中だぞアシェラットが言うんだぜ。あいつがその手の嘘を言ったことあるかうんまあねえな確かに。でも一番近い鳥ではレスターだろう。マジかよ、2週間はかかるぞ。間に合うんかね援軍。つうか、援軍呼んだら褒美も山分けだろう 俺ら100人だけでやるっつってたよなあシラッていか誰よもう船に乗りてえああなあ船があれやな 何だ何か用かみんな動揺してるぜ。知った説明してやるよ。動揺させとけ。少しぐらい焦った方が行軍も早くなっていい。何<笑>だよ。他に用がねえならお前も寝ろ。あんた。 ここ数日ちょっと変だぜ何考えてる王子の顔を見てからだそうだろ俺は悪党の中で四十年余り生きてきてなそいつがどんな奴なのか大物か小物か利口か馬鹿かパッと面見ただけで分かっちまうのさ 王子の面見てな、分かっちまったんだよ王者の面じゃねえってなああ、まあ女みたいな面だよなだがよあれはまだガキじゃねえかまあそうだなまだ若いこれからだんこれからってよし起きろやろども行く準備 ぐずぐずしてっとトルカルに追いつかれぞ。マジかよ。まだ真っ黒じゃねえか。 待ってろよいや喋ってねえと眠っちまいそうでさやべえぞアシラットすぐそこまで来てるああ分かってるこのままじゃ追いつかれちまうぞわかってるって直に援軍との交流地点だこれそこ な軍団長自らおいでくださるとは、です久しラです。久し その船が連中を乗せて川を渡ったってわけだどうこの船だったかわかるかいや、それがはっきりとはなんせ、ヤギの父みたいにキリが濃かったもんであれは、ノルドの船じゃねえよ龍刀がなかったあー、なんかボテっとした船だったかも確か、目がかいてあった船首のとこにギョロっとうん、スベン王の船じゃなさそうだな まあ、何にしろトルフィンたちの足跡をたどることはできなくなったな。ち<笑>ーっとやつらのことは侮なってたな。まさかセバン川の向こう岸を味方につけてるとはな。川向こうの住人はイングランドからデンマークに寝返ったってことすかバカお前、ものを知らねえな。寝返るも何もこの川の向こうはそもそもイングランドじゃねえんだぜ。ウェールズってんだ。 ウェールズイングランドの西に位置する山岳地帯である険しい山々に資源は乏しく耕作に適した平地もわずかイングランドに比べ貧しい土地といえるローマ支配時代の終焉以降全地域を統一するほどの国家が育つことはなく多数の小王国が割拠する状態が数百年続いていた アシェラッドの救援要請に応じたのはそんな小王国の一つだったねえ<笑>褒めて使わすぞアシェラッド今頃トルケルメは川の向こうで歯がみしておるだろうてあとはこのまま海路を行けばゲインズバラへ帰れるというわけだいええ、ここからはまた陸路です何を言うたる貴様そこに船があるのが 大国の物差しで考えちゃいけませんよこの国にとって軍戦三席が貴重な戦力なんですトルケルを巻くのに協力してくれただけでもよしとしなけりゃなら二隻でよい詰めれば百人くらいダメですわがまま有子は置いていきますよウェールズの地を歩けというのかバカなこの地の民は我々を恨んだろこれ以上 殿下の御御を危険にさらすわけにはいかん危ぶさあんなに低くラグナル捕まえてくれえ あ, あの殿下今大事な話をトルケルに追われながらイングランドを北上するよりはマシですよ少なくともこの国は私の味方ですそれでも心配だとおっしゃるならトルフィー このものをクヌート殿下にお付けしますおおそなたあの時の勝手に決めんじゃねえよなりは小さいが腕は立ちます<笑>殿下とは年も同じなので気が合うでしょうご挨拶しろドルフィンち。<笑><お><笑>アホか メンチキってどうすんだよおめえはよ<笑>見返りはあるんだろうなわかったわかったゲインズバラに着いたら相手してやるアセラッド準備はよいかはいただいまや れ, やれ忙しいなこちらはモルガン空軍王国の将軍グラティアヌス殿我らの道案内をしてくださいます おう少し剣があるが良い顔だ。軍団長殿、それは私の部下です。クヌート王子殿からそちらにお会します。目に力がない。本当に時代のイングランドを滑る者か何貴様失礼であろう我らが殿王子の逃避行に協力する理由は一つ。 ウェールズへの不可侵条約の締結だすべては気候次第王子よ誓われよイングランドの王となった暁には決してウェールズには干渉せぬとんはいお任せください ああ殿下はこう申しておられる。そなたらが船三隻を提供するならば私は王子本人に聞いているのだ。何まあよい。また後で聞こう。それまでに文書を用意しておく。出発の準備を急がれよ。うん なんじゃあの高慢騎士は、こちらの足元を見よってからに。殿下と対等に口が聞けるとでも思うとるんか。田舎もめが。甲<笑><笑>軍、甲軍、また甲軍。今度は山道かよ。とるけるよりは山道の方がましで。もっと楽しい話しようぜ。楽しいってどんな。 そりゃおめえ、スベンオのご褒美だよ。俺たちはあのトルケルから王女を救ったんだぜ。農場の一つももらいたいもんだ。カチョイケンとか。いや、やっぱり王金よ。金に勝るものはないぜ。はちげえねえ。何でも王の寝室には世界中からさらってきた美女の奴隷が100人もいるってよ。<笑><笑> ワクワクすんなもう他には他にはおい神父さんよあんた王宮にいたんだよな王の家にはどんなものがあったねいやまあこれといって価値のありそうなものはなかったですよ嘘美女も あ, あ女性の奴隷は結構いましたねいましたねってそんなあっさりあんた女に興味ないのか いいやいや私の求めているものに比べれば、金銀も美女もつまらないものだということです。<笑><笑>ぜひ教えてくれ一体それは何なんだ<笑>愛いです。あいはい。何です聞いたことねえない。俺知ってる。キリスト教徒がよく言う呪文家なんかだよ。 食いもんじゃねえの銀で言うと何本ドのものだ銀では測れません。銀に価値を与えるのも愛だからです。愛なくしては金も銀も美女も全て無価値だ。価値を与える本当、ほんとわけわかんねえな。銀は銀の価値だろうがよ。か難しいこと言いやがって。は<笑>ったりこいでだよ。虫しむし。<笑><笑> 坊さんおい、うん、続けてくれよ今の話もう少し聞きたいんだそろそろブリケインニョン王国に入るアずるな話はつけてやるご尽力痛みに入りますお前たちのためではない利害の一致だウェールズ諸王国はかねてよりイングランドの侵攻に苦しめられてきた お前たち電人が黙らせてくれるならば我々に都合がいい王子殿下はきっとさように約束されましょうフ<笑>あれがお前のおかアシェランド出自は申し分ありませんあとはまあ若さに期待しています惚れた男ほど思い通りにはならんもんです あのくらいの器の方がちょうどいいのかもしれません我らは誇りあるブリタニアの末裔だ伝の王には従わぬぞグラティアヌス殿いまだ伝説を信じておいでですかアルトリウス公が西の彼方のアバロンから戻られ古のブリタニアを復興なさるという伝説を と確かか耳のやつはそう言ってるぜ。よく参られた庭の王子よグブリケイニオングの使いの者だ。出迎えご苦労おもしろ、グラティアヌスドロ気づいたか なぜわかる部下に耳の良い者はおりますだが、もう遅い<音声><音声>んどうした、トロフィー 行くぞ。